はいどうも、めちゃンネルです。本日、私はですね札幌駅北口の方にやってきておりまして、このようにですね、まあすごいね快晴なんですけど、本日は私のですね北海道オフ会ということで、こちらのねアルファードを利用して、皆さんとですね北海道小樽だったりとかを、まあ、散策していこうかなというふうに思います。今ね、あの皆さんを集合待ちで待機しているという状況でございます。まあ、集合しましたらね、あの移動していきたいなというふうに思います。楽しみです。 集合した、ね、1軒目につきましてはこちらメルキュール札幌さんの、ね、えビルの中にあります花丸という、ね、お寿司屋さんの方でまず、ね、ランチをいただいていこうと思います、はい、とりあえず、ね、今30分ぐらいで席の方にご案内していただきましてこれから、ね、オーダーして食べていきたいと思います、はい、とりあえず、ね、こちらランチセットに来ました味噌汁とお寿司が、ね、10貫ですねこれでねね1480円でございます そしてですね、追加のですね、丼んぶりのね、えー、こちらもランチセットでございます。もうね、小銭が乗っからないので、バラでね、持ってしていただきました。はい、ということでね、いただいていきたいと思います。めっちゃ美味しそう。いただきます、うん。あー、味噌汁もね、めっちゃ美味しい。うん、結構ね、これで 毎日してもあの握、ー、りがね結構変わってくるみたいな楽しめると思いますうんあとかもねすごい切り目入っていてめっちゃ美味しそううんそして海鮮丼ですね はい、ごちそうさまでした。相変わらずね、めちゃめちゃ美味しかったですね。まあさすがにですね、あのランチセットとあの三色丼のセットはね、ちょっとやりすぎましたけど、まあ本当にね、あの二階建てホタテはね、今回食べれなかったですけど、次回また行きたいなと思います。これからですね、車で小樽、えー、の方にね、向かっていきたいと思います。 今小樽の方にに、ね、到着いたしまして、まあ、クルーズが、ね、開始するまでちょっと時間ありますので、まあ、ちょっと、ね、散策していきたいなというふうに思いますまだ、ね、結構雪積もってますねこちらの、ね、ホテルソニア小樽という、ね、ホテルさんもなんかめちゃめちゃ老舗っぽくておしゃれな、ね、ホテルでございます、はい、ということでこちらのホテルソニアのです、ねえっと、コーヒーを、ね、なんかいただいていきたいなというふうに思います カフェの中はね、めちゃめちゃおしゃれですね。いい感じですね。キャラクター、マスコットはね、新しいみたいです。はい、こんな感じのですね。マグなども置いてございます、はい。はい、こちらのね、テーブルもオッケーみたいなので、私はね、こちらに座っていきたいと思います、はい。はい、こちらはですね、ソニアコーヒーの M. でございます。で、こちらのですね、砂時計がね、降りたら、これをね、プッシュして。 干す感じなんですかね。はい、面白いですね。めちゃめちゃ美味しそう。はい、ということでね、こちらの今砂時計がおりましたので、これでね、こうトリップして落としていくという感じですね。はい。今ね、スタッフさん一人でね、ワンオペで回してるんで、すごい忙しそうなんですけどね。はい、美味しそうなんで、いただいていきたいと思います。ああ、めっちゃいい香りしますね。 はい、美味しそう。<笑>ということで、こちらのねソニアコーヒーさんいただいていきたいと思います。いただきます。めっちゃ美味しい。そしてね温まりますね。これいただいてですね、オタルクルーズの方に向かっていきたいと思います。うん <ス><ス>は い, い、ということです、ね、時間になりましたので、これからね登場していきたいと思います。は, <ス><ス>はい、ということでね、<ス>出発進行でございますいます。行っていります。 それでは改めまして本日は小樽運河クルーズにご乗船いただきまして誠にありがとうございます今回のクルーズを担当させていただく私今川と申します本日はどうぞよろしくお願いいたしますそして実はこの小樽本格的な開拓が始まったのは明治時代が始まる頃でした平均水深1 4メートル最も深いところではなんと2 0メートルもあります 皆様がおります、この辺りでも約6メートルほどの水深があります。そして、この小樽港は3つの防波堤と6つの塔から成り立っています。 ここのあらいが目印の倉庫あちらは渋沢倉庫といった小さな結婚式場が入っていますそしてなんとこの結婚式場一組様最低約8万円前後で式を挙げることができる、はい、ということで、ね、今クルーズの方行ってきましたまあめちゃめちゃね寒かったですけどやっぱりねいい感じですね大阪もねあのいい感じでしたけどお便りでもねこういった経験するとなかなかね乗らないんで。 あのお す, すめですぜひねホタル来た際にはぜひね歴史ってことはも勉強できるので乗ってみてくださいはいということですね今パフェのお店の方に来ましたのでとりあえずね皆さん待ってるんで先に入っていきたいと思いますはい皆さんねこのようにもパフェをね頂 い, いております私もこれから頼んでいただきたいと思います、はい、メニューねこんな感じになってますねお酒と一緒に えー、焼酎とレモンタルトとかねなんかいい感じですねはいことで、ねまあ、ちょっと適当にね頼んでいきたいと思います、はい、こちらのお通しのねお箸が出てきたんですけど箸置きがパンダになってますめちゃめちゃ可愛いですねで今回はですねこちらの堪能コースをねオーダーさせていただきました堪能コース、まあ、3190円税込みでですねお酒と お魚、まあ、これおつまみですねそしてパフェにコーヒーが、ね、出てくるというセットになっておりますもう自由にね組み合わせを選んでいただくことが可能ですはいということ で, ですねこういう感じでですねまずおつまみでね魚が出てきましてそしてねこれがメインのねパフェでございます、まあ、これがねやっぱり一番オーソドックスなパフェだそうですで今回はですねこちらのねマッカランの12年の6個をね頂 い, いております いやーめちゃめちゃおしゃれはいということでいただいていきたいと思いますまずはこれハムですねうん鶏ハムいい感じのねあの塩っ気でいい感じです美味しいこれはねお酒にめっちゃ合ううんワインとかあったのかなワインとかでもねいい感じかなと思いますけどあと焼酎かな まあ、こんな感じでね、えー、5種類魚のね当てが出てくるという感じですはいそしてこちらがパフェですねいただいていきましょうピスタチオのパフェですねうんめっちゃ滑らかあ濃厚これは美味しい めっちゃね、雰囲気いいんでこれはね飲んだ後に来るの本当にありかなと思いますねそれはねあの遅い時間の方が並んでる理由が分かりますとりあえずこれいただいてね外の方に出たいと思いますはいではですね今居酒屋ね探してるんですけどすすきのすごいですもうね今8軒ぐらい断られてます一応ねこちらのきつね小路ライオンさんの方、まあ、銀座ライオンさんの系列ですね30分ぐらい待てば入れりそうなので、まあ、こちらちょっと待ってね入っていきたいなと思います じゃあ、バイバイ。これいただきます。うま、はいごちそうさまでした。めちゃめちゃね、えー、美味しかったです。まあ、今日もね、あのー、北海道の北海第イ3回目ということですけど、非常にね楽しく過ごすことができました。まだね、えー、9時半っていうところなんですけど。 結構ねお腹いっぱいなので本当はね信玄のラーメンも来たかったんですけど、えー、また次回ということでですね、まあ、今日は今回はねこちらで以上とさせていただきたいと思いますということでね今回の動画に関しましてはこちらで以上とさせていただきたいと思いますこの動画がねためになった参考になった面白かったという方はぜひ高評価ボタンコメント気軽に残していただけると嬉しいですあと概要欄下の方に私ツイッターライブインスタグラムやってまして URL 貼ってありますのでぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いしますはいということでねまた次回次の動画でお会いしましょう 次は、ね、多分ディズニーとかミニパオ会したいと思います。